これは人差し指のここのしわのところに1個点つけてくださいそしてこの手のひらの「いやあやあこそは握りの神元寿司職人男の子寿司郎浜はまずしかっぱず米をしないに持ちかえて握り握られ30年マグロイカエビしないの握り」 カツオカズノコシナの握り夜はカラオケ収録で得意な歌はアマギゴやってきましたあなたの元へ今日もしないように握ります百種武道具店の動画 こんにちは百秋武道具店ぬかですやってますかおー剣道部に新入生が入ってくる季節ですね今日の動画は、これから剣道を始める人たちへ向けて、僕が剣道を始めた最初、一番最初、一年目に知りたかった内容の動画になります。これを知ってるかどうかで、その後の上達が劇的に変わってくると思います。できれば最初のうちに知りたかったこれからね、剣道部に入ろうかなって人もいると思うし、もう剣道やってるよと、二年目、三年目だよ、もう中学生、高校生、大学生、大人の人だよっていう人 もいると思いますでもね皆さんがねこれから剣道を続けていく上でね必ず指導の先生に注意されることがありますそれは何かというと市いの握りが悪いだったり 右手で引っ張るなだったり、力を抜けっていうことなんです。気持ちわかります僕もみんなと同じです。右手で引っ張り上げるような剣道をずっとやってました。少なくとも小学生の間は治らなかったです。それぐらい飲み込みが遅かったです。先生に毎回、右手が強い、右手が強いって怒られるんです。でもね、やってる本にはわかんないの。なんでこんな頑張ってんのに先生いつも同じこと言うんだろうっていうぐらいね、飲み込みが遅かったんです。今日はね、たった一つの のことしかお話ししませんいろいろ言わないたった一つだけでもこの一つのことができるようになるとみんなの剣道が劇的に変わるっていうぐらい大事なことをお話ししますこの動画を見るだけでねみんな最初はやっちゃう悪いし内の握り方これを僕はドラえもんの手って言ってますけどねこのドラえもんの手っていうのが一体どういう握り方なのかっていうのをまず説明しますそしてその後にどうすればこのドラえもんの手が治るのかっていうことを 話しします今日もできるだけわかりやすく説明しますので是非聞いてくださいじゃあ早速だけど「ドラえもんの手」って何なのかっていうと初心者あるある最初はみんなやっちゃう竹刀の悪い握り方だと思ってくださいちょっとイメージだけ言うねしないと本当とはまあ上手になっていくるとこういうふうに握るんだけど悪い例をやるとこれ こういう握り方。これがドラえもんの手です。右手にすごく力が入って、5本指全部で持っちゃって、剣先が上を向きます。これ後からお話するからね。こういう握り方がまずドラえもんの手。悪いんだって覚えておいてください。そして昔の人はこの握り方を、ちょっと言葉悪いんだけど、クソ握りって言ってました。大丈夫です。最初はみんなこれやっちゃいます。剣道がね、なかなか上手にならない子、みんなこの握り方をしてるんです。本当はねみんなななももっと上手くなるよもっとと上上手手くくるるよ 最初に直す原因はこの握り方なんですよねこのドラえもんの手の握り方が全ての足を引っ張ってます質何 で, で初心者の人竹刀を初めて持った人っていうのはみんなこういうドラえもんの手クソ握りになってしまうんでしょうかお考えくださいはいえー、答えはですねこれがもしじゃなくて ただの棒だとしたら、このドラえもんの手の握り方こそが一番正しい握り方。自然な握り方で一番力が入る握り方なんです。ちょっとイメージしてください。えー、夜中道を歩いてて、暗い夜道です。 コンビニの帰りです急にに悪い人に襲われそうになりましたうわーやべそういうところに道端に棒が落ちてましたこの棒でなんとか対抗しなきゃっていう時に握った棒の握り方っていうのは必ずみんながみんなこういうドラえもんの手になってるはずなんですよね これが棒を握るときに一番自然な握り方だか。だけど、これは今みんなが持ってるのは棒じゃなくて竹刀なんです。竹刀は刀の代わりなんです。だとしたら、これはドラえもんの手じゃなくて違う握り方があるんです。大丈夫です。ちゃんとやり方説明しますから。だから、稽古中に気持ちが切れちゃった人。 緊張感がなくなっちゃった人、集中力が切れちゃった子は、最初は正しくしないの握り方できてても、途中からもうこういうドラえもんの手になっちゃうんです。大丈夫です。直し方後からやります。今覚えておいてほしいのは、しないを持つんだったら、このドラえもんの手っていうのは良くない握りなんだよって覚えておいてください。それだけで今大丈夫です。じゃあちょっと話を進めますね。このドラえもんの手、これの一体、 一体何が悪いのどのぐらい悪いことなの別にいいいいいいいいいいいいいいのののどぐぐららここことととななななななな別にじじじじゃゃゃゃれで面固定打てばいいじゃないそんな怒ることないじゃないちょっ気持ちわかります僕もずっとね、昔こういうドラえもんの手だったんで、なんで先生こんなにいつも同じこと言ってんだろうってね、注意されるんだろうと思ってました。でもね、最初に言っときます。このドラえもんの手で、市内を握ってる限り、いくらね、暑い真夏にね、汗を流しながら稽古したとしても、上の先生、大人の先生に頑張ってかかっていたとしても、寒い中ね、こう、 寒いよって言いながら道場に行ったとしても上手になれなれいんですこのドラえもんの手で竹刀を振っている限り上手になるどころか悪い癖がついちゃうんです。 ま、あそんなことを言うとね、みんな多分もしかしたら、いや、ウガ店長、大げさ、ビビらせんな。そんなわけない。少しは、そんなこと言うけど、少しは上達はするよね。いや、しないです。しないです。このドラえもんの手で握ってる限り、正しい面打ち、え、できないです。正しい固定打ち、え、できないです。正しい胴打ち、できないです。加えて、え、みんながね、悩んでるね、もっと早く打ちたい、強く打ちたい、スナップを効かせた打ちをしやりたい、え、できないです。このみんな、このドラえもんの手の握り方が 邪魔をしてます他にはね例えば、えー、みんなの先生がいつも言ってると思うんだけど市内は小指薬指中指でメインで持ちますよこれもできません。 他ににには振りかぶった時に剣先が落ちないようにしましょう。ししまょこれもできません。または、振り下ろしたときは顎まで切り下ろしましょう。これもできません。いいですか、みんなの先生が言ってること、みんなが上手になりたいこと、それら全部このドラえもんの手の竹刀の握り方が原因で、全部できないんです。そしてさ、ね、さらにさらににに、怖いことに このドラえもんの手の握り方っていうのがね、これが悪いことだっていうのを気がつかないで、気がつかないで稽古を続けてると、僕みたいにね、小学5年生になってもまだこれで怒られて、6年生になっても怒られて、中学生になっても怒られて、高校生になっても怒られて、大人になっても怒られて、それって嫌じゃんこんな悲しいことないじゃないだとしたら、今、今日このビデオの中で、このドラえもんの手の直し方、やりますから直しちゃいましょうよ 早速ドラえもんの手の直し方いきますねまずは手にラインを引きますちょっと見といてくださいねまず1本目は正しい竹刀の握り方のラインですこれは人差し指のここのシワのところに1個点つけてくださいそしてこの手のひらの真ん中ぐらいに点を書いてくださいそしてこの点と点を結びますいいですねこれが 正しいここにね竹刀が来るように握るのが正しい竹刀の握り方だと思ってください大体のイメージねそして悪い握り方っていうのが今度はこの手に対してまっすぐ引いたこういう黒いラインねこれが悪い竹刀の握り方ですいいですかここにこう角度があるんだよねいい握り方っていうのはこのピンクの角度で竹刀を握ってる そしてドラえもんの手っていうのはこういう黒い角度でしないを握る方法です違い分かったこのピンクのラインにしないを当てると正しいしないの握り方ですねそしてこの黒いラインにしないを当てるとこういうドラえもんの手になっちゃいますですからしないはこういうふうに角度をつけて斜めに持つんだよってまずは覚えてください そしてこのピンクのライン正しいラインとこの黒いラインドラえもんの手ね悪いラインねこれは左手だけじゃなくて右手にも書きます右手にも同じような持ち方になりますお人差し指の付け根のここに点をつけます手のひらの下の真ん中ぐらいに点をつけますここを線で結びますほらこう斜めになりましたこれが正しいラインね。に対して えー、ドラえもんの手っていうのはこういうラインですね、これが悪い握り方。ね、いいですか、このピンクのラインに右手も左手もくるように、しないを握ると左手はこのピンクのラインにしないを合わせます右手もこのピンクのラインにしないを合わせると自然に正しい握り方になりますそして、ドラえもんの手になっちゃう人はこの黒いラインにしないを合わせます。 そして右手もこの黒いラインに竹刀を合わせるとドラえもんの手になってしまいます大丈夫ですか手のひらに2本線が引けましたここでイメージしてほしいのはこの僕で言うとこのピンクのラインこのこの向きで竹刀を握るとどんな人でも正しく竹刀が握れますっていうことなんです この黒のラインに合わせて竹刀を握るとドラえもんの手になってしまいますですから竹刀というのは手に対して角度をつけて角度をつけて握るんだよっていうことなんですこれさえ分かればもうドラえもんの手から卒業なんですピンクのラインに合わせて竹刀を握るっていうのは これはできる人から見たらなんてことないんですよ。だけどね、初めて、これまでずっとね、このドラえもんの手持ってた人が急にピンクのラインに合わせて持ったとき、必ず最初、こう思います。あれこれ合ってんのかななんかいつもと感じが違うな。どうもしないがすっぽ抜けそうだな。こんなので振って大丈夫かなすっぽ抜けそう。大丈夫なんです。大丈夫。元に戻さないで合ってるから。 このすっぽ抜けそうな竹刀の握り方こそがみんなの先生が言ってる小指、薬指、中指で竹刀を握ってるっていう状態なんです。だ合ってるから。このピンクの握り方で合ってる。ほら、いくよ。ピンクのラインに竹刀を合わせて小指、薬指、中指で締めます。ほらね、みんなの先生言った通りになったでしょこの握り方が分かればもう何やっても大丈夫です。 みんな本当安心してほしいのがほとんどの初心者の人っていうのはこのピンクのラインで竹刀を握るんだよこういうふうに、ね、手に対して斜めに持つんだよっていうことが分からないんですよ。分かかららない何何年も何年もも 傾向を重ねてあこうなのかなっていうのをなんとなくつかんでいくんですだけど最初からこういうふうに斜めに持つんだよって分かっていれば上達は間違いいいなく早いと思います僕もこれ初心者の時聞きたたかった<音楽>じゃあ最後ね今みんなはもうすでにこの黒じゃなくてピンクのラインにしないを合わせて。 手に対して斜めに市内を握るんだよってことは分かりました。じゃあここから差がつく2つのポイントの話します。ポイント1つ目はこのピンクのラインに合わせた竹刀の握り方がコテをつけててもできるかってことなんです。コテをつけた瞬間、このまたドラえもんの握り方になっちゃもったいないよって話です。コテをつけてもこのピンクのラインに合わせましょう。 そしてもう一つは構えた時はできるんです。構えた時はみんなできます。だけど振りかぶった時にこのピンクのラインがまた黒になっちゃうんですよ。 振りかぶった時もこのピンクのラインに合わせたまま振りかぶれるかなっていうことなんですね。そうするとみんなの先生が言ってる剣先落ちるな落ちるなっていうことになります。この二つね、コテをつけてもできるかなもう一つは振りかぶった時もできてるかなこの二つだけ確認してください。それでみんな一気に初心者脱出です。 ドラえもんの手脱出ですいかがでした以上が今すぐ上手になりたかったらドラえもんの手は卒業しようっていう話になります僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできるしょーホームページが新しくなりました剣道具の選び方の動画が100本以上あったり